なんですけど、今まあいろんなところでライトアップとかしてるじゃないですか。あ実はほら行ったじゃないですか一緒にロマンチックなライトアップ。<笑>スマッシーのことやるな<笑>え、行った人いますか誰かここの中でスマッシーのライトアップいっい行った人いますか？あいないだよほら。いないじゃあほらみんなが、うん、よし明日行こうとかこう行こうっていう気持ちになるようなこうどんなんだったよみたいな。 すごいイルミネーション綺麗かったよねすごいイルミネーション綺麗かったよね何かを含んでいますよね<笑>イルミネーション綺麗かったよねイルミネーション綺麗かったよ ね, たよねはいちょっと高いだちょっと高かった<笑><笑> あ, あ、でもうちらはプレスで行ったから、うんうん、<笑><笑>えっと、そうね そうねそしてその前、写真撮りに行った時も大鹿さん言うて入ってたのでねまさかあなたから高いという言葉が出てくるとはね思わなかったんですけれどもとてもね綺麗なライトアップなのでぜひぜひ皆様も機会があれば来年2月までかな3月なので今、ちょっと忙しいんで<笑>ご覧いただく形をねお届けできたらなと思いますけどはいはいかったですよね、かったかったたなんか行きましたクリスマスっぽい場所とか。 クリスマスっぽい場所ルミ、うん、ナリエルミナリエ行ったうん、横から見た。イタのとこ。ル<笑>ミ<笑>ナリエ横から見たらイたでしかないん知ってる<笑><笑>えー知らなかったー。<笑>ごめん。 そうです。分かってます。はいなので、みんな並んで、前から通っていくんやけどね。ち東遊園地のさ、りんこ飴だけ買いに行った。うん、横から行って。<笑>それね、ルミナリエ行ったって言えないんですけどもね。はいまぁ、あ、でも、ラジメちゃんはスマッスリーのイルミネーションと鉄人二十八号のクリスマススペシャルライトアップ楽しいんだということで。うんとりあえずはそうな。またクリスマス終わってないし。 まだまだ。せやんな、二十四な。イブ？うん。ケイちゃん一緒におるやんな。<笑><笑>クリスマスイブまで一緒にいる。<笑>ゲオゲオゲ オ, ゲオなんだ私の不幸が映ったみたいなその展開。ケイちゃん一緒にいるよ。<笑>はい。クリスマスイブ。<笑><笑><笑><笑>大丈夫大丈夫かな。<笑>いろいろ心配やな。 はあ、はい、来週クリスマスイブの日もね、私たちはちょっとゴニョゴニョ と,、うん<笑>としてくるね、ゴニョゴニョと、えー、スペシャルなことを、えー、仕込んでまいりたいと思いますので<笑>皆様に私開けてからお届けできるかなと思っています<笑>さあちょっとみんなの方が寝すくんできて寒くなってきたかなと思います そ, その姿はまるでロボットのようおおうまいこと言うたみたいやけど<笑><笑>うまいんかな<笑><笑>もうちょっと<笑> えー、彼女たちも、えー、紹介したいと思いますさあ、えー、一度脱いでたコートをもう一度着た皆さんコートを脱ぐ準備の方はよろしいでしょうかいロボロボロボて<笑><笑>よし 何やらピピカピカ光ってははるわ、はい今日は鉄人28号がクリスマススペシャルラインナップということで我らがロボチームもいつもよりもスペシャルバージョンになって<笑>なんか来たの<笑>光ってるし地味やし光ってるし<笑>みんな、強そうか弱そうかで言ったら激弱そうです<笑>、はい バージョンやのに青色ですけどもねさあどんなクリスマスバージョンが飛び出すのでしょうかそしてこぼさないように気をつけてくださいね降りる前にマイクをスタッフに渡すと上手に降りれると思いますじゃ先に渡しちゃいましたね<笑><笑>それでは 裏側も全部見せちゃうぞということでさあ肩を含めた皆さんの格好がまるでロボットみたいとお届けしたところで今らじ的ロボットチームが登場したようですそれでは皆様動画の準備はよろしいでしょうかかおりんロボの登場ですクリスマススペシャルバージョンということですどのたりがスペシャルなのかハラハラドキドキとお楽しみくださいそれではお願いします <笑>え聞こえますあマイク持ったほうがいいですか<笑>え、私喋っていいんですかあ、いいですかねえっとえっと何やったかなえっと何でしたっけ<笑>クリスマスバージョンとなんかケイちゃんに圧力をかけられましたが特にこれ以外は何もなく<笑>エンディングかと思った<笑>違う違いますかね違うかなえっと なんか喋りにくいどううしよう、えー、サンタさんがいっぱいで、改めましてメリークリスマースえっと、私、今、キラキラしてるんですけど、いろんなとこ、キラキラつながりで、ゆえって言われたんで言うんですけど、DJ します。<笑>えっっとえつながってながていですか<笑> あ、繋がってなかったみたいです<笑>でもあのまた見に来てくださいここにいる人絶対に<笑>え、この後何か聞かされてないで早く出てきてください<笑>はいはい<笑>はい さいかちゃんに当たっていただきました。クリスマススペシャルバージョンでしたよ。皆さん大きな拍手をお送りください。